では、今日から観光の荒野、やっと行きたいと思います。イェーイ。本当に。え、すごい本物みたい。すごい。実は全部人魚なんだ。可愛 い, いらしい。 ありがとうございます。よっしゃあ、ゆうこが鉄血しました。超可愛 い, い！これ見てあ結局シンプル選んでしまったなんですけど、チーズケーキやあのー、アップルパっと何でもあったからやばい。でもその後はね。あのパスも食べたい。甘いパスタも食べたいと思いますので。 とりあえずこちらを買う今めちちゃゃ い, い, い, い, いただきます。 つい行きながら、こちらの方にちょっと迷ってきて。素敵なところだなって思ってきました。おやっぱりお綺麗ですね。 素敵憧れるこれ今思い出した、えー、今, 今これを聞くと思い出したここ一番最初ドラマに出た時の場所だった金の音の CBC テレビ名古屋だった何やなんか忘れたえー、もう何年4年5年ぐらい前ですよ なんかここに撮影してた冬だったなんですけどちょうどここだったえめっちゃ楽しかったぜひ皆さんなんかあのインターネットにもあると思いますのでチェックしてみてくださいえなんか感謝する<笑>なんかい皆さん今ちゃんとごめんよあーめっちゃいいありがとうございます素晴らしいお頑張ってください 可愛くて暑い気を気をつけてくださいね。ありがとう。えー、なんかいい雰囲気。なんか名古屋面白い人がめっちゃいるなんですけどみんなめっちゃいいとで。えなんかピッチョンがすごい多い。これはこのこの鳥はねイタリアがねピッチーネって言うんですけど私は勝手にピッチョンっていう。はいこんにちは。無視されたんだ。<笑>でめっちゃいる。すみませんお邪魔します。 素敵。バババやべやべややべやすごいすごいすごいめっちゃ。おえなんでなんでなんで。あななんなんだろう。<音声>では参ります。またドラマにも出ますようにちょっとお願いしましょう。 ニューヨーで今日はちょっと面白い新しい現状見つかりました。で、お願いことはねたくさんあるなんですけど、まあ鳩の形が好きだし、ちょっと愛含めて撮りたいなと思って今から撮ります。でも秘密だから皆さんに教えない。やっぱりアニメのやつも多いですねオスは。ええー、いいねなんか。 ミニ秋葉原ってはちょっと感じはするんですよね、えー、やっぱりコロナでいろんなお店は開いてるんですけど中に入れないみたいでそうと小物を出したりとかはするんですよねまあどこに再現はお心配なのでねあここ知ってるお店 あのー、あのー、キャラクターネイルとか結構髪の毛のキャラクターのやつがね多くていつもイッサキナムとかに見てますよ。え、もっぱりなんかわかんないけどオタクが多そうここ。全部好き。これのやつも好き。だからなかなか多い気が<笑>コスプレ、愛知県もメイドもあります。ですごいえらい英語にも書いてる。わー。 ちょっと入ってみたいなんですけど、きっと撮影は禁止だと思うので、ちょっと今度にしたいと思います、本当、フィギュアとか、そういうキャラクターものが多いですね、なんか、なんというと、名古屋はすごくにぎやかな感じはする、みんなちょっと笑顔したりとか、あと、そパワフルはって言えないなんですけど、やっぱり、あのカラフルですよね、人も。 なんかちょっと原宿とか秋葉原に似たような感じでも東京だと本当原宿とか秋葉原にしか見ない人がいるじゃんでここもどこでもいる感じはするからそれがいいなって思ってきたんですはい着きました では今甘いもの と,、えー、と初いものを両方頼みましたあと本当一番好きなコーヒースプロングコーヒーも頼みましたこちらになります今回ご紹介したいのはリンティイタリア人としてこれを見るとなんか心がちょっと痛くなる気がするなんですけど甘いものを本当好きだから美味しいと思いますで、えー、とまたおすすめをされたのはえっ、ー、と カントリ ー, ー今英語で助かった<笑>ですなんかすごく日本風パスタで中林のおすすめのパスタらしいでございますで、えー、と今日は合わせるのは、えー、とやっぱりそのこんなにね量が多くてイタリア人としてがめっちゃ嬉しいなんですけど絶対一人で食べられないなと思って今回友達えまルちゃんが一緒に来てくれましたこんにちは ルネルです、はい、えっ と, ン、ねえー一緒えー、と甘いかしょっぱいがどっちがいい、うん とりあえずしょっぱい食べてたらこれってさ生きは？うん、に生卵は食べられないやっぱり自分だけ、うん、ですよね いただきます。うん。うん。あ。えめっちゃうまい。えー？えーえー、めっちゃ好きこれ。えー？なんか美味しいね。麺もでかくて柔らかくて美味しくて。 ちょっとしっぱいな感じ。味が強くて、うん、なんかやっぱりなんかちょっとね。質問に思い出す。なんかね。うん、そうすごい、ねそうそう。あと、外国人としてこの味が似合うわかる。そ、え、う、ー、そう、何て言うんだろう。うん、でもでも痛みにボロネーズソースとちょっと近い感じはする、うん。ボロネーズ食べたことある。あのお肉と、うん、肉のソースで分かっ。てる うん、そうあのボロネうようのーで有名なパスタなんですけど、うん、それに近い、こっちの方が柔らかい、ちょっとベタベタくらいはするんだけど、うん、うんうんうん、美味しいしい。甘いパスタ初めて食べます ちょっとどんな感じなのか全然わかんないなんですけど甘いパスタって多分イタリア人って言ったらもう超怒る怒るっていうかどんなリアクションするのかなでも私もねやっぱりなんか不思議食べてみたいえ食べたくないでも食べてみたいでも美味しそうえでもこれパイナップルだろう<笑>あでもパイナップルでもない ?OK ないただきます ね。でも確かにアップリパイもそのまま入れるよねで。でもちょうどはね、アップリパイで、ね、ちょっとさっき食べたぱなったなと思ったらだからうアップレスパゲッツにしました。は<笑>いはい。モ、は、ラ、い、ペティのいただきます。いただきます。 めち ゃ, くちゃなんかちゃくちゃ自分の脳が今パスタを食べてるかアップルパイで食べてるのかグッズのケーキを食べてるのか全然わからなくて多分もう今日からもうイタリア人ではありません<笑><笑>今日からもうイタリア人の国籍がもうなくなりました<笑>でも美味しい な, なんかパスタ で, で考えるのはちょっと難しいかもしれないんですけど でもデザートとしてあるんじゃないかなえでもそれってさちょっとい今度、まあ、今度いつか分かんないなんですけどイタリアで作ってみたいんですよでお母さんにあげてどんな顔にするのかいや絶対残されるじゃう残されると思う<笑>うんで剣は同じ男女の太さ で, でやっぱりうん 麺 も, 麺もちょっと甘いんですよね、うんちょっとうん、クリームだけじゃなくてなんか麺がしょっぱいで上が全部、あのー、甘いんじゃないかなって思ってたんですけどそれじゃなくて本当麺の中にも甘い感じはする、うん。で、あのーうん、アルデンテな感じであのちょっとお堅いな感じ。 そうそうそうまあ、あ, あとはね本当アップルパイを食べてるような感じするんですねそうですよあのこれアップルパイの味でであのパ、うん、ンクレスシではなくてパスタになってるぐらい、うんうんうん、すごいすごいすごいすごいパイナップルだった<笑><笑>私も食べてからあっ 全部出わな今出まない。<笑>パイナップル。イタリア人はねパイナップルすごい大嫌いで、<笑>ピザにパイナップル載せたら、うん、あの例えば私のおじいちゃんとかおばあさんにあげたらものすごく怒られて<笑>何れ<笑>なんだよこれなんだよこれぶっ刺けんなよお前みたいな<笑><笑>、うん。美味しかったね。 でもそう。おすすめでなとかこれこれ注文したらこれセットで。これはね絶対イタリア人がさ。<笑><笑>では、これで以上にいきたいと思います。皆さんはどう思いましたか？<笑><笑>食べ食べますか？<笑>これはイタリア人ありなし。 Commento commentate se vi piace questa pasta e la vorreste provare oppure no? Vi aspetto sotto i commenti. Ci vediamo alla prossima volta. i <ride> <ride> i a la c u i a e i vediamo. o allora, ma poi, 次の動画を見てます。ありがとうございます Ciao!